発売は1969年めっちゃ懐かしいやんなんで関西弁関西限定商品なのかな ?UCC のコーヒーは前に飲んだことはあるんですかねど動画で紹介したかなとにかく飲んだことはあるんですけどねなのでそれがパンのクリームとして味わえると思うとまた違った味わいが強い、まあ、コーヒーはもともとパンに合うでしょうからねはい中身はこのちょっと白パンっぽい系統ですね焼き色は控えめでで中身はこんな感じになってますではいただきます そうやなかでもその当時はバラバラ生まれてへんからわからんのよなでも美味しくはあるなミルク感のある甘いコーヒークリームが噛んだ瞬間に人の中でふわっと広がってきましたね飲み物とはまた違ったこう UCC コーヒーの美味しさを味わうことができましたパン生地もふわっとしていて相性バッチリで美味しかったですうん違うパンでも食べてみたいなデニッシュとかメロンパンとか。 思えるクリームでしたのでこちらの点数とさせていただきますもっといろいろ会いたいやんでは雷は心表す知らせかな